こんにちはアライダーですよし今日も一緒に運動していきましょうお尻にこうやってトントントンってやっていってふくらはぎを動かしていく運動をしていきます10秒間いきます321はい 12345678910OK! 説明できました姿勢をピンと止えましたら膝を90度前へまん前に行ていく運動でございますこれを10秒間やっていきますではスタートです3、2、1はい1、2、3 4、5 6、7 8、9、10 OK! できました やってしゃがむピョンクやってしゃがむじゃあこれを十回やっていきましょう、はい、いきます三二一。はいジャンプしてピョンコジャンプしてピョンコジャンプしてピョンコジャンプしてピョンコジャンプして五回ジャンプして六回ジャンプして七回ジャンプして八回ジャンプして九 回, ジ ャ, て回ジャンプしてラストできました<笑> これで3つのトレーニング全部できましたここまでやると下半身のエネルギーが全部頭に行きます煮詰まってきた結果をパッと切り替えられますねそれではありがとうございましたまたお会いしましょう